こんにちは G です私ずーっとマンジャロを使っていますでもマンジャロの利用者少ないんじゃないでしょうか今回は日常的に使うアップデートやインストールなどを比較してマンジャロについて理解を深めていただきたいという企画です比較対象は画面の通りです デスクトップや操作方法の違いは多少ありますが、ラズベリーパイ OS は XFACE ベースです。でも、マテやマンジャロはフルフューチャーバージョンなので、いろんなことができて当然ですから、これらの比較はパスします。アップデート、アップグレードは日頃から使用する機能です。 ラズベリーパイ OS ではターミナルで to do apt とやるしかないですただのアップデートアップグレードなんですよこれ初心者に優しいですか部分2までではアップデートがあるとソフトウェアの更新アプリが表示されアプリシステムともにワンクリックでアップデートできます コントロールセンターのソフトウェアの更新アプリは手動でもアップデートできます。さらにソフトウェアとアップデートアプリのアップデートタブでアップデート対象や周期も設定できます。マンジャロではアップデートがあるとソフトウェアの追加と削除アプリがアラート表示して ワンクリックでアップデートできます。手動の場合はアップレットからまたは設定メニューからソフトウェアの追加と削除アプリを使っていつでもアップデートできます。続いてアプリ検索インストールや 削除の方法の比較です。ラズベリーパイ OS では、アッド・リムーブソフトウェアからインストールや削除ができますが、インターフェースがわかりにくい。検索したときも、まとめ表示ではなく、リストで依存ファイルがチェックされているだけなので、全体像を捉えにくい。なので、 ターミナルからコマンドラインでインストールや削除する方がわかりやすかったりします。Ubuntu マテ で, ではコントロールセンターのソフトウェアブティックからソフトの検索、インストール、削除が行えます。 検索しても必要なものだけが表示されてわかりやすい。さらにブティックからソフトウェアアプリを追加。これはスナップマネージャーなんですがさらに多くのアプリを扱うことができます。マンジャロではソフトウェアの追加と削除で ソフトの検索インストール削除が行えます。検索結果をクリックするとインストール前に各種情報が表示できます。またカテゴリー別のおすすめアプリが表示できるんですがそれがご覧の通り超高速。このソフトめちゃくちゃ強力で ALPM AUR、フラットパック、スナップ、全部のパッケージ管理システムに対応しています。少し話が変わるんですが、Linux では基本的にアプリの導入はパッケージマネージャーを経由して安全に行われます。iPhone で App Store からダウンロードするのと同じで、 確認済みのアプリのみインストールする仕組みです。でもそれだけではありません。ラズベリーパイ OS や部分 u のようなデビアン系 Linux ではメジャーじゃないアプリ。これはグループや個人が提供しているものなんですが、それらは個別にリポジトリを追加することでインストールします。リスクはありますけどね。 このリポジトリの管理、PPA 管理というんですが、ちょっと面倒なんですよね。ところで、リポジトリ管理ってなんだリポジトリとはデータの倉庫のイメージ。指定の倉庫にないものは、別の倉庫の番地を指定して、そっちの倉庫からパッケージをダウンロードします。 別の倉庫のバンチを追加することがリポジトリの追加ですパッケージとは主にアプリのことなんですがアプリは複数のファイルの集合体なのでパッケージと言いますアプリをインストールする際他のライブラリーやドライバーが必要なことがありそういう状態を依存関係があると言います パッケージマネージャーを使うと自動的に依存関係を保管してくれるので簡単にインストールや削除が行えるわけです。マンジャロの場合、a r c h Linux なので少し事情が異なります。Ubuntu などと同様、パッケージマネージャーは当然なんですが、メジャーじゃないアプリの扱いでも PPA 管理がいりません。 別の仕掛けがあるんです。Arch User Repository 通常 AUR と呼ばれるパッケージマネージャーです。AUR には特定用途や古いドライバーなどまさにマイナーなアプリが多くあるんですがアプリによって稀にサポートが停止してたり正常に機能しないなどリスクもあります。というのも AUR は マンジャロコミュニティによって管理されてるからです。AUR は a r c h Linux の人気の理由の一つです。ご覧のようにソフトウェアの追加と削除で AUR を有効化できます。ターミナルを使ってコマンドラインで操作するときも OS によってマナーが変わります。 日常的な機能の比較を用意しました。部分2までとラズベリーパイ OS のコマンドはアプト方式なので同じです。マンジャロはパックマン方式なのでマナーが違って見えます。まあ、単に慣れの問題で使っていれば大きな違いはありません。マンジャロのパッケージマネージャーとして パマックが標準搭載されているので、Ubuntu や Raspberry Pi OS と似た画面のようなコマンドラインも利用できます。ご覧のように、パックマンじゃなくて、パマックね。Mac や Windows は定期的に新しい OS バージョンがリリースされます。Ubuntu も同様で、Ubuntu まで、 20.04 は昨年4月に公開。今月には 21.04 がリリースされました。このスタイルを固定リリースまたはポイントリリース方式と呼びます。なんでこんな話してるかというと、マンジャロはそうじゃないからです。マンジャロが採用しているのはローリングリリースと言います。 バージョンという概念がなくてインストール後は継続的にアップデートされるので長く長く使えます。もちろん固定リリース、ローリングリリース一長一短があってどちらが優れているということはありません。ただこの動画のテーマである常用 PC の代替としてのラズパイという視点では ローリングリリースはかなり魅力的です。マンジャロはとっつきが悪いのは否めません。特に導入時の日本語入力設定は初心者泣かせですよね。でも一度インストールしてしまうと軽量で高機能。長期にわたって安定した運用が行えます。学びという点から また、常用 PC の代替という点からも、ラズパイには本当にふさわしいディストロと思います。食わず嫌い続けますかそれとも新しい SD 用意しますかもし試してみようという猛者がおられれば、KDE プラズマ版をお勧すすめします。XFACE が軽いと言うんですが、 実測してみたところ、マテも KDE も大差ないんですよね。少なくともラズパイでの私のよとでは。導入の解説は以前の動画をご参照ください。ご覧いただきありがとうございました。庭の剪定をしています。毎年ゴールデンウィーク前から1週間ほどの恒例行事です。 去年は脚立を大きいのに買い替え高いところの手入れが楽になりました今年は剪定バサミと高枝切りバサミを買い替えました新しい道具で効率は上がるんですが慣れない作業で足腰が痛い全部切っちゃえば後が楽になるのかな 来年はチェーンソーを買おうかな。ではまた次回。